日本初在日コリア人の通名研究所在日通名大前宮本洋一という本を6月6日発売です。下の概要欄見てください。アマゾンで予約受付中ですで。前のね、生放送で最後にちょっと触れたんですけども、ここにね、サンプル本ができました。と言ってもかなりやっつけなんですけども、あの、ちゃんとね、 オフセット印刷したものが届きますのであの、ご心配なさらなくて大丈夫です。で、この本なんですけどね、宮本陽一さん、あのね、日本生死語源辞典を作ってる人ですね。 その人はね、とにかくこの在日の通名に関してはですね大変深い知識を持っておりまして、この本の序文ではねどういう説明がされているかっていうと、在日通名大戦は日本初の在日コリア人の通名を研究した本です。在日は在日日は外国人の略称であり 本書では特に在日韓国朝鮮人に限定して使用しますまた大韓民国朝鮮民主主義人民共和国のどちらかを支持するわけではないので総称としてコリアと呼ぶことにしました通名を多く知って在日との関係改善に役立ててほしいと考えていますというね大変ね志の高い素晴らしい本なんですでよくね誤解されるところがあるんですよね日本5時点にしても この宮本陽一先生が着目しているのは、ですねあくまでその名字の語源なんですね、名字の起源です、まあ、その人の国籍がどうとか、属性がどうっていうことじゃなくて、その人の名字がでどういう由来かっていうことがあの着目点なんですね、だからこの在日の通名っていうのもね、そ の, その人自身の国籍とか、その出自っていうよりは、その人の名前がどこから来てるのかっていうところに着目したものなんですね。だからこのの在在日日っていうのも在日外国人 って言うけどもまあそのかなり新しい時代になって朝鮮にルーツを持つ苗字を持っている人というまあそういう感じの意味になるんですねで通名っていうのについてはねえー、まあ知ってる人も結構多いと思いますねまあよくあるのがね、キムさんだったら金本とか金村とかね日本で名乗るというケースが多くてあと張本さんなんか有名ですよねまあそういうのは元の元の漢字元の朝鮮名の苗字 の感じにちょっと1文字加えて日本風にしたというものなんだけどもでもそれだけじゃないんです実際は本当にいろんなバリエーションがあるんですね、えー、例えばねここにね本願の一覧なんていうのがあるんですよあの皆さんあの朝鮮の本願なんて知ってますかちょっとね韓国通朝鮮通の方なら知ってると思うんだけども例えば 韓国だとねキムさんっていうのが圧倒的に多いんですね、もう本当にキムさんだらけですね、でもキムさんってね、それで1種類じゃないんですね、いろんな系統のキムさんがいるんですね、えー、とねこの在日数名大全によれば348もあるんですね、金海のキムさん、慶州のキムさん、漢山のキムさんとかね、安藤のキムさんとか言ってね。えー、とねで 本願が同じキムさんは、互いに結婚しないんですよね、習慣として。というのがあって、朝鮮、韓国でもね、このいろいろとこの先祖の伝承っていうのが各家にあるんですよね。それがね、日本で名乗ってる通名とどんな風に関係あるのかっていうのを説明してるんです。だからね、かなりね、学術書の様子を呈しています。とは言ってもね、まあ、こんだけの本なので、本当片手で持てるぐらいの本なんで、これね、全部、例えば本願とかね、全部網羅したら、こんな、 もう分厚いい本になっちゃいます自転みたいになっちゃうので、えー、あくまで通名大全ということで全体をこう、ね、見渡せるっていう意味でこれを使えば朝鮮の、ね、人たちがどんな通名を名乗ったのかどういう基準で通名を名乗ったのかっていう全容が見渡せるわけです。 だから本格的に研究してみたい人は、ここからですね、いろんな参考書、まあ日本生死語源辞典っていうのもありますしね、あとはこういう韓国の本願の一覧だとか、そういう参考書なんかを参照してですね、それでさらに研究を進めていけばいいということで、まあでもこれ、これ一つあれば、もう大体もう、 通名とは何なのか、通名というのはどんなふうに作られてきたのかっていうのは分かってしまうわけです。で、まさにね、これは、あの、韓国、朝鮮とのね、友好をね、促すものだと思います。今、なんか日韓関係がね、だいぶ壊れてしまいましたよね。本当にね、本当にもう、1990年頃から、その頃からもうね、日韓関係、どんどんどんどんおかしくなってですね。で、やっぱ一番の原因っていうのは、この正しい情報を伝えよう。 正しく理解を深めよううっっていう考えがなかったとにかく何かね政治的な意図で、えー、何か事実を示そうっていうんじゃなくて何かしら情報操作をしてね、えー、この政治的に何かねこう導いていこうみたいな考え方があるからおかしくなってしまったんですよねまあ一番一番悪いと言われてるのは朝日新聞なんですけどもまあぶっちゃけて言うとだからせ何か事実を使う伝えようっていうんじゃなくて何か こういうふうにね、持っていきたいみたいな意図があって、それで事実をねじ曲げてしまったから、余計に互いに不信感を深めてしまうっていう、ね、おかしな状況になってしまってるわけです。で、この在日通命大全っていうのもね、じゃあこれが有効に資するというのはね、僕は実際そうだと思います。よくね、在日認定っていうのがありますしね、YouTube なんかでもちょっと陰謀論っぽい動画が上がってたりするわけですよ、あ の, あの人は在日だとかね。 こうこういう左右対称の名字は在日だとかねそういう陰謀っぽいものを信じてしまう人がいるんだけどもその背景にはやっぱり、ね、通名研究っていうのが、まあ、タブー視されているところがあるんじゃないかと宮本洋一さんも僕に、ね、語ってたんだけど も,、まあ、もうこんな本出せないよと日本だとこんな通名を研究した本なんてとても出せないと。 ただじゃあ外国ではどうかっていうと例えばユダヤ人の苗字とかねあと黒人の苗字とかそういうものを研究した本って普通に出てるんですで実際それがね社会学なんかの研究に応用されてるんですね例えばその苗字からその民族性っていうのを判断してそういう人たちがどんな食料をしてるかとかそういう風なアプローチでその。 どんどんその民族というものを理解していくという、まあそういったことにね、使われてるんですね。だから、在日コリア人についてもですね、そういった研究がタブーなくされていくということで、より理解が深まっていくんじゃないかっていうところなんです。えー、まあちょっと一つ豆知識なんだけども、在日の人に多い通名って何ですかっていうとね、まあ、 当初ね宮本さんの説だと「荒井」なんですよねまあ大体それがね宮本さんにはでも通説です「荒井」というのが多かった荒井っていうのは元はパクさんのことが多いんですねパクさんの先祖は親羅、えー、の王様で井戸から生まれたっていうようなそういう伝承があって親羅の王様が井戸から生まれた荒井荒井というわけですねところがですね宮本さんの研究だとねどうも違うと、えー、あの膨大なデータをね あの研究したんですね。漢方のね、ほとんどもう戦後の漢方を全部網羅的に調べてですね、それで9672個の通名を抽出したとで。これね、通名って重複もあるんで、実際はね、なんか14万とかそのぐらいの名字を調べたんですね。そしたら、まとめると9672個だったってことなんです、通名が。で、それを分析すると面白いことが分かったんですよ。荒井じゃないんですよ、実は。あの在日の通名で多いのが。 うん、その通名っていうのはね、意外かなっていう風に感じるかもしれないっていのも、でも大阪の人にとってはね、あなるほど、これはありえるなっていうような名字です。ということでね、それはね、この本を読んでのお楽しみということにしますので、ぜひお買い上げいただければと思いますす在日通名大全 Amazon 限定でで今予約販売中ですよろししくお願いいたします。